型紙付きで超簡単に作れるお花紙の蝶々です。型紙は説明欄の URL からダウンロードして A4 にプリントアウトしてください。お花紙を置いて大きさを確かめたら、一つずつに切り分けます。黄色のお花紙を半分に折り、型紙を当てて3分の1に折っておきます。 お花紙と型紙を重ね半分に折りホッチキスで留めます線に沿って切っていくときはホッチキスのところを最後に切り落とします表にも裏にも印刷がありますのでどちらから切っても構いません切れたら型紙を外し2枚一組にして3つに分けておきます長さ15センチくらいのラッピングモールを真ん中で折り曲げ 少し V 字になるように広げます。小さい方の羽の真ん中に引っ掛けたら、それを机の上に置きます。羽の両側を押さえて、モールをゆっくり引き上げます。最後まで引っ張らず、1センチほど残したところで1、2回ねじります。モールを引っ張って、触覚の形に整えます。先は鉛筆などで丸く巻いておきましょう。 最後に羽の形を整えて出来上がりです。モールの引っ張り具合で銅の長さが変わります。形が少しずつ違うのも可愛らしいですね。いっぱい作って春の花と一緒に壁面に飾ってください。